口説かれたり、恥をかくような事故が起こる。タクシーを待たされたり乗車を拒否される夢。団体への入会、協力期間、頼んだこと、願い事などが待たされたり、叶わなかったりする。タクシーの運転手と話す夢。心を開いて、協力者と積極的に会話をしなければならないことが起こる。物事を進める上で、注意を払う必要がある。タクシーの中で偶然男女が出会う夢。出会いの広場や、居心地の良い雰囲気のある場所で、避けられない縁に出会う。 再会、同業、合意、契約などをすることになる。黒いタクシーが部屋に入ってくる夢。未婚者が結婚を急いだり、家の人の誰かが家を出たり、死亡することになる。黒いタクシーが部屋に入ってくる夢。未婚者が結婚を急いだり、家族の誰かが死亡することになる。タクシーの中で客とタバコを交換する夢。不動産、物品、商品、事業などに関する契約や、良い縁が結ばれる。タクシーで事故を起こす夢。 事故で自分が大きく怪我をした場合は、良いことが起こり、タクシーが大きく壊れた場合は、大きな投資を受けることになる。タクシーの窓から見た事件の夢。事業や生活の途中で発生する問題を象徴したり、相手に対することを暗示する。故障したタクシーを見る夢、破損したタクシーを見る夢。新しい事業を始めることになる。壊れたタクシーを見る夢。新しい事業を始める。タクシーに乗る夢。生活に余裕がある夢である。 タクシーの運転手が客の言うことを無視して、勝手に別の方向に行く夢。実際に、上司の言葉を無視して、自由奔放な行動をしてしまい、恥をかくことになる。タクシーの中で偶然男女が出会う夢。実際に、太陽の光が降り注ぐ、出会いの広場や、居心地の良い雰囲気のある場所で、偶然や必然ではなく、どうしようもない縁に出会う。再会、同業、合意、契約などをすることになる。タクシーの中で他の人とタバコを吸う夢。 非常に重要な契約が無事に成立する。タクシーに乗って喜ぶ夢。ある企業のリーダー、長の役割を任され、余生を成功裏に過ごすことになる。タクシーに乗っていく途中知らない人と合流する夢。ある事業に他人と共同投資をして、一釜の飯を食うことになる縁に出会う。タクシーにガソリンを入れる夢。ある事業に資金を投資することになる。タクシーに乗っているのに、前方には進まず後方に交代する夢。 ある事柄に、勇気と過断性を失い、意気承知する、対抗、更新性がある。タクシーを待つ夢。団体への入会、協力期間、頼んだこと、願いの傾向などを待つことになったり、叶わなくなる。タクシーに乗っているのに前後に行き詰まり動けない夢。ある事柄に、勇気や決断力を失い、意気承知してしまう、対抗を、交代をすることになる。タクシーの運転手が適当な場所に運転する夢。 上司の言葉を無視して自由奔放な行動をしてしまい恥をかくことになるタクシーの中で風景を眺めながら行く夢自分に降りかかってくる困難をあらかじめ予見した夢タクシーを止めても止まらない夢自分が止まらないそのタクシーのように感情の強い流れを持っていることを意味するタクシーを捕まえられない夢自分が止まらないそのタクシーのように感情の強い流れを持っていることを意味するタクシーが捕まらない夢タクシーを止めても立ち止まらない夢 自分が止まらないタクシーのように、感情の強い流れを持っていることを意味する。タクシーに乗ろうとしたら他の人が先に乗ってしまう夢。周囲に邪魔な要素が生じたり、入りたかった職場や団体に入ることができなくなる。試験で落ちる。タクシー強盗に合う夢。進行中の事業が失敗し、大きな損失を被ることになる。タクシーの中を覗いて乗らない夢。依頼した期間、休婚者、その他の内部事情、家柄や経歴などを知り、縁を結ばない。 タクシーを捕まえる夢。就職や昇進の試験で、良い成績を取り、希望するところに就職したり、昇進する。タクシーに乗る夢。タクシーに乗る夢は、自分を導いてくれる相手が欲しいという願いの表現である。タクシーから荷物を受け取る夢。タクシーで降ろしてくれるものを受け取る夢は、機関、会社などで、仕事、権利、利益、名誉を得ることになる。タクシー料金のことで、運転手と口論になる夢。 一日、重気分が不愉快で、くどき文句や恥を欠 か, かされる事故が発生する。タクシー強盗を制圧する夢。現実でやりたいことに、危機が訪れるが、賢く乗り切ることができる。タクシーが逃げる夢。協力機関や依頼したこと、願い事、団体への入会などを待つが叶わない。タクシーを待ったり、タクシーがそのまま逃げてしまい乗車を拒否される夢。団体加入、協力機関、依頼したこと、願い事などを待たされたり、叶わなかったりする。 タクシーで降ろしてもらったものを受け取る夢。期間、会社などで、仕事、権利、利益、名誉を得る。タクシーに乗ってどこかに出かける夢。自分が成し遂げたい方向に、問題が解決したり、実現する。タクシーを待つ夢。団体への入会、協力期間、依頼したこと、願いの傾向などを待つことになったり、叶わなかったりする。タクシーが更新ばかりする夢。進行中の事柄に、決断力や判断力がなくなり、一歩後退することが起こる。 タクシーに乗っている時にタイヤがパンクする夢。進行中の仕事が遅れ、締め切りを守れなくなる。タクシーが部屋の中に入ってくる夢。集団抗議などに直面したり、機関から推薦を受けることになる。タクシーの中で金の指輪を拾う夢。家庭に刑事が起こり、夫婦間のトラブルが起こる。横領、財運、金運、妊娠などの幸運が訪れる。自分の家に黒いタクシーが入っている夢。